仕方はこんだけだああ両党おめえは殿を守れ俺は殿とおめえを死ぬ気で守る<笑>かっこつけちゃった 誰一人死なせやしねえ大使寺ここは逃げましょう殿に何かあったら大使寺が浮かばれませんそうだな殿もおつらいでしょう我らが支えなければお前たちが競い合えば 結果を残せるだろう両党もはや個人の感情で動くことは許されん分かってる過剰に自分を責める必要はないだがこれからすべきことは分かるなあ あ, あいつと協力して殿を守ってみせるよしでは行くぞ 敵の援軍が到着した模様です、うん、逃がさぬぞ尊賢火傷するぞ 6B! 超分厳は貰い受ける今度もか よ や, けどてやっと妄海 たやれこりとしてどうすんじゃあねえ かここに立っては力で道を開くしかあるまい敵将撃つかったよ。 幾つ。 もう続かねばな。 はどうした皆で脱出するぞやれやれカンネのやつ面倒をかけさせるなってつらいなよチッ俺らで十分だってのに よ, よまいいか一緒に暴れようぜ よし のどうないなそのような攻め私には連れをせぞどうんぞ 入って どうしたか覚えてるなあ、うんまだ続いてんのかよそれこっから仕切り直しってことでどうよ軍追放はやめて高台一年持つってとこでフン乗ってやるよよっしゃやれやれ問わず 戦術は叶わなかっただがこの戦により義は交代し職の安全は保たれた職の劉備は社員として慶州の返還を申し出る一方慶州を預かる関羽は諸葛亮の策に従い居座った後は 諸羽の前に手を出せない度重なる協議の結果呉と諸は慶州を東西に分け合う形となった慶州の問題を強引に片付けた諸は儀が治める漢中を攻略 関羽もそれに呼応する形で北上し魏の繁盛を攻めただがこの職の構成は曹操の策によって引き出されたものだった伝光石下曹操は孫健に同盟を申し出る関羽が高領にいては魏も碁も心休まらぬ 歓うを引きつけるゆえやつの背後をつくべしと孫権は歓うを打つ決断を下し陸尊ら精鋭を慶州に送り込むそれが裏切りの汚名をかぶることになると知りつつもそして妹を悲しませることになると悟りつつも を考えると辛い戦ですね。 様も苦労が絶えませんね関漢の陣営には不和の上っいまだに信じられません殿が劉備を裏切り曹操と手を結ぶと諸にこのまま勢いを与えては危険だ均衡を保つには後と義が結ぶ必要が殿は常に熱いお方故に 不自由の末の決断であっただろすべては孫悟を守るためご自身の心を犠牲にしてでも殿はその通りだリクソン殿の心を無駄にせぬためにも行くぞ諸<音>の功は功領を落とすのが我らの任務だ行<音>きます 関羽が繁盛に気を取られている間に遂行する。 気だらけですよにのき全力何と はいでっはっはっはっはっはっはっはははいはいはっははっ れ行こうこれまでかよくやってくれた。 次は香料登場を攻略するのろし台には注意せねばな主人でもあなたの力をお借りしたい一と芝居打ってもらいたいんです敵将私が討ち取りましたあっ 快、hey, 快、hey. 隙 だ, だ, ここだらけですよ き す, すぎるアイコンクするから許してくれこうなってはやむをきますコンクだろ、はいはい…香料登場を制圧できたな一気に香料成城後攻略するぞ東軍が攻めてきただと 奴らは味方じゃないのかよくやっ た, ったアリクソ ン, クソンこれお前におくれを取っておれんな不思議はすでに下っていたが従うの か, かい行きますよし次は諸の手にある東包み砦を攻める 関羽の水めを崩すのだ し上げますアタックを 燃やし包みトイレを制圧しました。これで繁盛の水は引くはずです。よくやったぞ、陸さん。残すは軍神、関羽のみ。関羽の姿は見えません。どうやら撤退したようですね。どこへ引いたにせよ、逃しません。早急に奴の退路を断つのだ。義への義理はすでに果たしています。それでも。 関羽を撃つのですかこの紀州は陛下必争の地エーバーですが関羽を撃てばさすがの劉備も黙っていないでしょうその時はリクソンと 自信とまで言われるでしょうリクソン様はどんどん成長しておられる オスオレたちは光陵に行かねえのか西北の暴領方面からの敵増援に備えるそして同時に関羽の退路も の狙いは、だたしを片付ける だ, けだなう気なあをが、相手はあのカだ気を抜くすげえじゃねえかおっさん 粉砕する 窮地の間柄になれば心配めさぐれお酒は駆け申さぬ歌猛期追参カウントの言葉に葬儀を打ち果たさん私の知恵に勝てると思いか我が知恵に勝とうなど肩腹痛いははわやめ<笑> 決勝一ったり次こそは我が磁力でお前を倒す止める止める